近年 ICT の発展に伴いサイバー攻撃が急増しています私たちが被害者や意図せず加害者にならないよう情報セキュリティに関する正しい知識を持つことが重要ですこのビデオでは情報セキュリティについて解説するとともに近年発生している情報への脅威について見ていきたいと思います まずは情報セキュリティについて見ていきましょう。情報セキュリティとは、個人や組織における情報の機密性、完全性、可用性を維持することです。機密性とは、許可されていないものに情報を使用させず、開示しない特性のことで、アクセス制限などにより守られています。 また、完全性とは、情報が正確であり、完全である特性のことです。ビッグデータ自体において、データは様々なシステムの基盤となり、改ざんや破損などから守られる必要があります。そして、可用性とは、許可されたものが必要なときに情報へアクセスし、使用できる特性のことです。機密性、 完全性が維持されても利用したいときに許可されたものが利用できなければ意味がありませんこれら三つの特性をバランスよく維持することが情報セキュリティの基本ですこの表は情報処理推進機構が毎年発表している社会的影響が大きかったセキュリティ上の脅威トップテンで 専門家の投票結果に基づきまとめられたものです。これは個人を対象とした脅威ですが、金銭や個人情報の収集を目的としたものが多いことがわかります。具体的な攻撃の手口として、フィッシング詐欺とウイルス感染による攻撃の手口を確認しましょう。 まずフィッシングによる詐欺ですが、大学や有名な企業など、実在の組織を語り、ID やパスワードなどの個人情報を左取するものです。具体的には、攻撃者は実在の組織を語り、偽のメールを送信します。そのメールには、偽のウェブサイトへのリンクが書かれており、誘導された利用者は、 偽のウェブサイトに ID、パスワード等の個人情報を入力してしまいます。攻撃者は偽サイトを通じて ID とパスワードを左取すると、盗んだ情報で正規サイトに不正ログインします。これがフィッシングによる詐欺の手口です。続いて、 ウイルス感染による手口ですが、先にコンピューターウイルスについて説明します。経済産業省のコンピューターウイルス対策基準では、コンピューターウイルスを第三者のプログラムやデータベースに対して、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、次の自己伝染機能、潜伏機能、発病機能を1つ以上有するものとして、 講義に定義しています情報の機密性、完全性、可用性を損なうことを目的に作成された悪意あるプログラムのことをマルウェアと言いますが、抗議のコンピュータウイルスの定義には、このマルウェアが含まれます。マルウェアには様々な種類がありますが、代表的なものとして、 競技の意味のコンピュータウイルスや規制なしに単独で破壊活動を行うワーム悪意ないプログラムに見せかけて感染するトロイの木馬などがありますそれぞれ自己複製するしないなどの特徴がありますまたその名の通りスパイのようにパソコンにある情報を盗み出すことを目的に感染するスパイウェアや 感染した機器を乗っ取るボット金銭目的でパソコンやファイルを操作不能にするランサムウェアなどがありますウイルス感染による個人情報の査種ではこうしたマルウェアが利用されます例えば攻撃者は利用者に悪意あるファイルや悪意あるウェブサイトへのリンクを含んだ偽メールを送信します 利用者がそのメールに含んだ添付ファイルを開いたり、悪意あるウェブサイトへのリンクをクリックしてしまうことで、端末がウイルス感染してしまいます。ウイルス感染した状態で個人情報を入力してしまうと、入力した情報は攻撃者に左手されてしまいます。この他にも様々な脅威がありますが、 攻撃の手口は古くから利用されていた手法が使われており、情報推進機構では、情報セキュリティ対策の基本として、今日に示す5項目を挙げています。ソフトウェアの脆弱性を狙った脅威や、ウイルス感染の対策としては、オペレーティングシステムをはじめ、ソフトウェアを常に最新に保つことや、セキュリティソフトを利用することが挙げられます。 また、パスワードの左手については、推測されづらいパスワードを利用することや、パスワードを使い回しせず、適切に管理することが挙げられます。また、情報端末の設定が初期設定のままになっていないかと、利用する端末の設定を見直すことも重要です。そして、最後に攻撃の手口を知り、どのような対策が必要か理解することが大切でしょう。 ICT の発展に伴い、年々新しい攻撃が発生しています。常に最新の情報を収集し、対策を講じましょう。